先輩…あの私実はのの先輩何してるんですか り先輩こっち見てよーく見えるとこに貼っとこう<笑><笑>こういうの撮りたかったんです<笑>これなんかかわいい麗に撮ってくださいねあの。 先輩。うん、何でもないです。後で、後で話しますね。先輩、何か言いたげですね。よく見ておきたいから。泣いちゃいけないのに。なんでこんなに涙が。 と思ったら会いたくなったらどうしよう何も思わないんですか先輩は悲しくないですかもし会えなかったら最後のお願いとなら先輩写真撮りませんかじゃあ約束。 約束しましたよありがとう先輩